こんにちは、アブです今日はですね、家をなくす方法、家を断捨離して家賃0円にする方法、えー、僕が実際にやってきた方法についてまとめていこうかなと思います。皆さん、家って必要ですかこれね、結構ね、必要だっていう人がめちゃくちゃ多いと思うんですよ。ただ僕、最近家いらないなと思っていたりだとか、家を断捨離したいなっていうふうに思い始めて、1年ほど前に家を断捨離して、えー、家賃0円に、えー、しました。 で、その後、ちょっと家賃0円にしたんですけども、分が悪くなって、また賃貸をして、今、ようやく1年、2年、ちょっとた1年経つんですけども、また断捨離して家をなくそうかなというふうに計画を立ててます。今回は、その時、以前やった方法と、これからやる未来の方法についてまとめていこうかなと思います。実際に今日の動画を見てくださった方が、家賃0円にしたいなとか、 家を断捨離して、家をなくして、あのー、ね、フットワーク軽く、いろんなとこを移動したいなっていうふうに思ったときに使える方法、4つのポイントをまとめていこうかなと思います。僕のチャンネルではこういったアドレスホッパーだとか、あとはリモートワーク、完全リモートワークで仕事するような方法だとか、プラス家なくても生活できるようなフリーランスのコスパのいい生活の方法についてまとめています。よかったら応援登録お願いします。 えー、4つポイントでお話しするんですけども1つ目どういう風にリモートワークだとかノマドワーク家を男性するかっていうとまず1つ目、えー、1つ目超簡単なんですけども何かっていうとゲストハウスに住み込みで働くことですこれ1つ目のポイントです結構やってる方もいらっしゃると思うんですよで今日はこういった4つのポイント4つ目に行くにあたってよりレベルアップしていって再現性が低い で一つ目が再現性高いっていうような形の動画を作っていこうかなと思います。まあ初心者向けのポイントが一つ目ですね。一つ目はゲストハウスの住み込みで働くところです。これフリーアコっていうふうに言葉があるんですけれども、フリーアコモデーションっていう話で、要はゲストハウスだとかホテルだとかに住み込みで働けるサービスが、制度があります。これはどういうことかっていうと、結構ね、外国人向けのゲストハウスだとかリゾートマンションだとか、 結構たくさん今できてますよねそういったところで実際に受付の人として働いて受付をしながら実際そのゲストハウスのドミトリーを貸してもらうというような制度がありますこれちょっとしたねバイトになるんですかねバイトをするような感覚で日中は働いてで夜は住み込みで働きながらも実際に寝る場所で普通に寝るとゲストとして寝るような感覚で寝るんだけど受付の仕事をしてみるというような形です これが意外に結構簡単であのやってる人も多くて例えば留学してましたとか学生時代留学してましたで日本に帰ってきて就職したんだけど就職した先日本の就職先でちょっとね思ったのと違ったなっていうふうに思ったりだとかあとは海外行った後に海外から帰ってきて日本で就活をしてで実際あの家いらないなっていうふうに思い始めてふりやこを始めましたとかゲストハウスに住み込みで働くっていう人も、えー、めちゃくちゃ多いと。 でプラスゲストハウスの場合、ちょっとコロ今コロナの影響であれなんですけれども、英語を使って仕事ができるというところで、えー、ゲストハウスに住み込みで働くというのが結構人気になりました。そういった意味でも、えー、再現性があるというのが一つ目ですね。ゲストハウスで住み込みで働くところです。これやってる人も結構多いかなと。二つ目、えー、どういうふうにやるかというと、えー、リゾートバイトをするところです。えー、家断捨離したいなと思った時に、リゾバも結構おすすめのポイントです。例えば、石垣島でホテルの経営に携わるとか。 ハワイに行っててリリゾゾートキャババクラのリゾバをしてみるとか、僕結構そういった人たちに会ってきたんですけれどもリゾバ要はリゾート系の沖縄だとか南の国のハワイだとか島 の, のハワイだとか結構いろいろありますよねそういったところで短期で移住してそこでバイトをしながら生活するっていうのがあります。 そういったリゾーバーっていうのを募集してるサイトが結構あって、で、僕も実際リゾーバーで働いてた人たちに会ってきたんですけども、2ヶ月でね、確か60万円ぐらい収入になったりだとか、すごい、あの、ハイシーズンになると、すごい働き時になるんで、めちゃくちゃいいんですよ。 でしかも石垣島だとか、えー、ハワイだとか沖縄だとか宮古島だとかっていろんなところで、えーあのーね、北海道のニセコだとかもあったりだとかするんですよねそういった場合とか。で短期で、えー、しっかり稼げてで食事もついてるし、えー、お風呂ももちろんありますし職場。 ももあるし、えー、寝る場所もあるるるし寝場所という形でいろいろとねあの重宝できるのでされるのでリゾートバイトして、えー、短期で仕事してしっかり稼いで海外に行くって人が結構いましたそういったところを抑えると家がなくても生活できて仕事もあって生活しやすいでリゾートなんであのー、ね 石垣島だとかすごいねおすすめのポイントだとかも地元の人と仲良くなって知ることができるっていうのが2つ目リゾートバイトっていうのがおすすめです次3つ目何かっていうと月額のホテルのサブスクリプションを利用するところですこれ何かっていうとサブスクリプションそもそも何かっていうと月額制例えばアマゾンのプライムだとかアマゾンプライムありますよねあとは Hulu の動画だとか月額で例えば1000円で 1000円なら1000円で動画が見放題になったりだとか1000円で本読み放題っていうようなサービスが結構今増えてますそれと同じようにホテルにもサブスクリプションが増えてきました月30回利用できて月額で8万円とかっていうようなサービスもありますこれが8万円高いなっていうふうに思ったりするじゃないですか僕もちょっと高いなと思うんですけれどもいろいろねあの割引も効いてていろんな場所で使えるし どこにも行けるっていうのがサービスが結構増えてきてます僕が今利用しているのがハフというサービスを利用させてもらってますこれ今ね200拠点世界各国200拠点以上あって176都市にあると言われているサービスですどういうことかっていうとゲストハウスだとかドミトリーだとかホテルにいろんなところと提携しててそこに予約して泊まることができるサービスです月額なんで何回でも利用できるんですけれどもあの例えば あの10日間だけ毎月10日間だけ利用したいなっていう人にとっては、えー、10日間用 の, あのサービスもあのプランもありますし5日間だけ旅するよっていう人であれば5日間用のサービスもあるんですけどもそういったところで利用していくのも、えー、いいのかなというところですただ、あのー、ちょっとねドミトリの利用がねしにくいというかドミトリがそもそも嫌いだよっていう人もいらっしゃるかなと思うんですよ僕もあのドミトリあんまり好きじゃなくてドミトリって何かっていうと 要はカプセルホテルみたいな感じでベッドがねこういった形でこういう個室ではなくてホテルに1部屋にベッドが何段かあってそこに一緒に寝泊まりするようなサービスですね。 ドミトリーみたいな感じですね、カプセルホテルみたいな感じで、そういったところに住むと、やっぱり、何ていうんですかね、いびきがうるさかっていたりだとか、あとはコロナの影響で、やっぱり密になったりすると嫌だなって思う人もいらっしゃると思うんですよ。それを回避しないといけないというか、嫌だなと思ったときに、利用しにくいというのはあります。僕も嫌だなっていうふうに思っていて、今、今回、僕が使っているここのホテルは、個室で予約することができました。 もう場所にによよっっててもままままちまちまちちで県なんですよなんで一概には言えないんですけれども月額のホテルサービスを利用するとこういった形でめちゃくちゃ広い部屋に予約することができてプラスあの月額制なんであの8万円なら8万円という形で値段を一緒で利用することができますこれめっちゃいいですここもねすごいあのこれ今一部屋一人で使っているんですけれどもこういった広い部屋を利用することができると。 で安く利用する方法については、えー、以前ねあの別の動画でもアップしてるんでよかったら見ていただければと思うんですけれども、えー、1泊1500円から利用することができますこれねすごいおすすめ で, で特にお試しっていうのがあって2泊で3000円のがあるんですよそのプランを使えば1泊1500円で泊まれてプラス、えー、1部屋1500円で利用できるんで、あのー、すごいおすすめですね で個室のの利用すするポイントっては難ししいいややこしいその料金体系なんですよえ個室を利用するにあたってはそのハフの中にあるハフコインっていうポイントを使わないといけなくてそれを付与されるためにはなんか紹介 URL を使うかもしくは月額の高いサービス8万円と最初言ったんですけども30日のコースと15日かな10日間かなちょっと忘れちゃったんですけども、えーあの 連泊するコースを選ばないいとコインがもらえないんで、すよねなんで1つ目の紹介 URL を使っていただいて、僕の URL 貼っておくんで、URL から飛んでいただいて登録すると、大体5回分ぐらいの個室利用ができるようになるんで、友達だとか、大学の友達でちょっと遠出して、 えー、個室泊まったりだとかっていうふうなこともできますしプラス大学の友達みんなでドミトリーに泊まってその一部屋を友達で埋めて友達だけの貸し切りスペースにしたりだとかもできるんでそういった使い方もいいのかなっていうところです、えー、3つ目が月額のホテルサービスを使うっていうところでした次4つ目ちょっとレベルアップするんですけどもじゃあどうやって家を断捨離するのかって話なんですけどもここから僕はちょっと今計画してるところ でで自宅を宿にすするっていうところです4つ目が自宅を宿にするところですこれねなかなかやってる人やりたい人やる人ってなかなか少ないと思うんですけども以前僕が家賃を0円にした時にどうしたかっていうと、えー、ゲストハウスシェアハウスのマネージャーになりました。 これでどうしたかっていうと、要するに自分が管理しているシェアハウスのマネジメントをやっていて、実際に住みながら家賃を無料にしてくださいっていうふうな交渉をして仕事をしました。これがすごいおすすめで、どうしたかっていうと、要はシェアハウスなんですよ。僕が管理していたシェアハウスが20人のシェアハウスでした。 で20人入るシェアハウスを管理しながら家賃を0円にしてで0円にした代わりにあの、まあ、住めるとその代わりに管理業務例えば月に一度のパーティーしましょうよとか新しく入ってきた人の契約書のサインだとかそのルールシェアハウスのルールを説明したりとかっていうようなサービスをしたりあとはトイレットペーパーだとか あの備品の整理だととかっていうところをやりましたそういったふうに、えー、自分の自宅やシェアハウスを、えー、宿にするっていう方法もありますでプラス僕が今度ね今やろうと思っているのが古 民,、えー、古民家をリノベーションして古民家をリノベーションして自分の家を宿にするっていう計画ですこれをするとどうするかどうなるかっていうと家賃は も, うもちろんゼロになりますよねで家賃はゼロになるんですが、えー、プラス 稼げる家になります。収入のあるる家になるところです。これねなかなか、まあ、再現性というか、まあ、や, やる人結構少ないのかなと思うんですが、えー、理論上は全然簡単じゃないですか要するに、えー、リノベーションして古民家を購入して、えー、結構離島だとか、えーね、過疎化が激しい場所っていうのは100万円で古民家を購入することができたりしますそういった値段で購入をしてでそこからリノベーションを自分でして DIY したりだとか、えー、ね こういった形でコミンカの YouTube をあのチャンネルを作って発信したりだとかすることもできますよね。それとこれで、えー、作ってで家を買ってでそれをリノベーションしていく過程を発信したりだとか、えー、実際に作って、えー、回収をしてでそれで回収した後に実際にその進めるようにしてシャワーを作ったりだとかシャワー室めっちゃ作って。 トイレも4つぐらい作ったりだとかっていうふうに何ていうんですかね自分でいろいろと試行錯誤していってで自分の自宅はまあ別のところにしたりだとか2階3階地下に作ったりだとかっていうふうな形でいろいろと試行錯誤してで自分の家を宿にするっていうのもできるかなというところですでこの宿のポイントおすすめのポイントは何かっていうと、まあ、要するに家はあるんだけども、えー、いろんなところに転々とすることもできますから 他の人を雇って店長を雇って店長をやってもらってその店長にマネジメントやってもらうのもいいですし自宅を宿にしてるんで自分泊まることもできますしっていうふうに自分家を宿にすることによってもう家賃がゼロになってなおかつなおかつ収入のある不動産になるというところですこれを今後今やっていこうかなと思っているところです えー、古民家の暮らしっってやっぱ面白いですよねそういったところで今、あのー、オンラインサロン僕が持ってるオンラインサロンで企画を立ててどこに作るかとか、えー、どこがおすすめか海が綺麗な場所ってどこなのっていう形でいろいろと回ってるっていう感じです、えー、今度行こうと思ってるのは長崎県の壱岐、えー、いう場所ですそれねすごいね福岡から1時間で行けるすごいおすすめのポイントがあるんでそこで遊んだりだとかサバイバル 僕は最近は0円の、あのー、自給自足生活だとかっていう風に言ってるんですけどもそういったことをキャンプで体現しながらっていうところでスキルアップしていこうかなと思ってますそういった意味で家賃0円計画家の断捨離っていうのを今後やっていこうかなと思ってます、えー、よかったらこのねチャンネルでその模様も発信したりするんでよかったら チャンネル登録していただいて見ていただければと思います。今日は家賃を0円にする方法についてまとめていきました。まず1つがゲストハウスに住み込むフリ分こっていう話が1つ目。2つ目がリゾートバイト。3つ目が月額のサブスクリプション、ホテル住み放題っていうプランもありますよってところと。4つ目がちょっと再現性は低いんですが、自宅を宿にする。ゲストハウス、シェアハウスを作って宿にするっていうところをお話ししてみました。いかがだったでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。